お待たたたせいししましたアンティークソファー衣類収納型ロフトベッドその2つに続く牢屋家具シリーズ第っ弾今回はおしゃれと機能性コスパ3つを兼ね備えた最強のテレビボードを紹介したいと思います本当おすすめはい今こちらで一番小さなタイになっております よいしカメラ OK 音 OK 役者 OK よいスタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です今回ですね牢屋さんのテレビボードを購入しましまた監督今テレビボードを持っておりますがなぜまたテレビボードを買ったかと言いますと監督のうちにですね友人が来ましてなんかしなってねっていうことになりまして見てくださいこちら 見てください。微妙にですね、下がたゆんでおります。気づかなかったんですが、重さに耐えきれずに、ゆっくり、こう、いい感じで、しなっておりました。た目は気にしたいんですけども、まあ、そう言われると、気になるタイプ。はい。あとですね、監督ラボの動画チャンネル、え、現在ですね、160本以上出しておりますが、そのベスト1と2がですね、え、このメーカー、ロ屋ヤさんの動画です。3番目に乗っかるというわけで、というのもありますが、別にロ屋ヤで探したわけじゃなくて、本当にいいなぁ、 と思ったたものが牢屋さんででしたこれはガチですそして、あともう一点なんですけども、自作パソコンを今作っておりましてで、パソコンをテレビ画面でプレイしたいので、パソコンを置いても景観を損なわないテレビボードが欲しいというわけで、2つの理由から、これだ っていう形で決めました。まず一つ目、トランスフォームができる変形ですね。後で詳しくお伝えいたします。はい、そして二つ目、まあ実際には二つあるんですけども、収納性とおしゃれが融合したパーフェクトなテレビボード。というわけで、この牢屋さんのテレビボードを購入しました。 ちょっとですね、周りがごちゃごちゃしてて申し訳ないのですが、ここまでがテレビボードです。はい、というわけでですね、綺麗になりました。ここにね、テレビボードが収まる感じで設置していきたいと思います。で、その前にですね、牢屋さんのホームページがある家具の配置のイメージがわかるですね、AR アプリというものがありますので、こちらもちょっとやってみたいと思います。はい、というわけで、牢屋のアプリです。こちらがですね、今回購入したものとなっております。サイズ感を確認。こちらを押します。 そうすると、ローヤ AR とありますので、こちらでカラーも選べます。こう、こう、こうやって動かします。動かします。はい、出ました。えーと、ちょっとですね。あ、狭いな。ただ、こちらですね、一番長い状態なので、実際のサイズはですね、これくらいでかいという。カラーバリエーションも、まだおきゃ、おー。まあ、3D 感はあるんですけども、えーと、あ、サイズ感を確認する。AR を押す。そうしますと、こうやってぐるぐる回します。 入、は、り、い、ました。まあ、これぐらいだったら小さくてかなりいいかなという。実際このスマートフォンで見てみると、ちゃんとね、3D 化されてるオブジェクトとして出てきますので、確認できる仕様となっております。<笑>例えば、まあ、絶対買わないですけど、この、 ピンクのソファーも、でもうこうやって置いて回すことによって、おぉ、出たいはい、こういう感じで、ま、手はね、こう貫通したんですけども、動かしたりできますので、どういったサイズ感で置かれるのかということを見る分に関してはありかと思いますね。まあ、こう見たらなんか、この壁紙で結構合ってる感はすごいあるよね。早速、物を出していきたいと思います。いいよ。まあ、かなり重たいです。ニューブルース2テレビ台、色も間違いなく、ホワイト。すぐ開けていきたいと思います。 大相撲くんの映像でアップメモ取っていきたいと思いますはいではですね中を開けていきたいと思いますあまた持ってきてるこれでは開けますはい取扱い説明書ですねうわあ、これちょっときつそうだなめっちゃ暑いうわあ、ちょっと見てこれうわあ、すごい量の金具頑張ります全て開けました いやー、ものすごい量ありますね。作る際にですね、A と B を選ぶ必要性がございます。監督はですね、B を作っていきたいと思います。今回最強の助っ人、電動ドライバーもありますので、頑張っていきたいと思います。はい、白衣がですね、めっちゃ足に引っかかるんで外しました。開始して5分なんですけども、このゾーンでエナジーをチャージしながら作っていきたいと思います。 おあうめカルピソーダ冷えてて美味しいですゾーンおすすめですこちらの動画でも紹介しています。 にせせたやつを起こして乗せる起ここしして乗せるってるどういうこと2番をこいつ一番二番これ逆かもしれないあれあこうかこれだったらオッケーオッケーやばいもうボンドがないなええー、ムいオッケーあでも今度こっちずれた多分わかったこうではいはいはいはいあとは<笑><笑>はいというわけでですね完成しましたでこれはですね前の棒なんですけどもサイズ感をビていたためにも置いておきましたイエー どうでしょうか、まあ、結構レビューにもですね作るのが大変というレビューがありました電動ドリルあったほうがめちゃくちゃいいですドリル持ってなければこいつを買った上でったほうが 100% やりやすいですとていうかねこれがあると楽しいですもし作るのであればこれでもできるけどもかなり時間かかります部屋の形に合わせて形を変える家具新しい置き場所が 自由自在です。なんと、伸縮できます。そして、向きや角度を変えることができるんですよ。今、こちらですね、一番小さなサイズとなっておりますが、7 7 な, なんとですね、はい、横に伸ばすことができちゃいます。こうかな。はいはいはいはい。一番最大まで行くには、ま、ぶつかりました。あ、ちょっと一緒に来た。よし。はいはいはいはいはい。はい、えー、一番最大長くするとこんな感じになります。 感じですねはい部屋に合わせて形を変える家具というですね新しい選択肢が生まれますえ充実した見せるオープン収納棚と板で隠すのではなくもう見せる収納見栄えも考えられましたテレビボードです CD が縦に入る大容量な収納スペースが2つついておりますそしてスライド式となっておりまして軽い力でさらっとと。 軽い力でヌルヌルと動くスライドレールが採用されております、えー、引き出しが12、えー、ここまで開きます DVD や CD をですねおしゃれに飾ったり小物を飾ったりですねさまざまな見せ方を考えることができます、えー、真ん中は、えー、広い空間ですねで小さなこちらのサイズ感で、えー、さらにここで、えー、あと漫画サイズですねけ物語は あいいですね、いい感じでちょうど入りますね、ここね。はい。1本、この板がありまして、この板はですね、例えば仕切りとして、好きな場所にですね、ぶつかったら倒れちゃうんですけども、自分のね、こういった暇が欲しいとか、倒れるのが怖い人はですね、ブックスタンドなんかをここにつけておくと、かなり便利になるかと思います。はい、えー、あ、これもシール、後で剥がします。で、こちらはもう下にべたッと。地べたにつく、まあ、広い感じですね。これを狭くすることによって、 狭くなりますあと、文庫本ですね。2っていうですね、野崎まどさんの小説めちゃくちゃいいです。えー、こちらはですね、まあ、ここは結構大きくいいかな。あ、ちょっと違うな。ちょっとここ、文庫サイドにして欲しかったなと思いました。引き出しに入れる分には、 全然 OK だと思います。続いて、雑誌や説明書を収納できる A4 の収納スペースがあります。ガッチリした蝶都会がついておりまして、扉がカッチリと閉まる作りになっております。じゃじゃんと。はい。サイズがですね、A4 となっております。リーとかファイルとかは、ここに詰め込んでおけばいいかと思いますね。他にもですね、こんな特徴があります。低めに設計されております。ロゴスタイルリビングに最適です。このリビングのですね、低さを避けることによって、え部屋のですね、空間が広く 感じられますまたロースタイルなんでテレビボードと使うのではなくここがちょっとなんか段差あるんですけども、まあ、ノートパソコンを置いたりとか、まあ、ここでご飯を食べたりですとか、まあ、普通に座って、まあ、テレビボードでローデスクとして使うこともテーブルとして使うこともできちゃいます、まあ、収納スペースがかなりいいのでこういった使い方もできるかと思いますえ続きましてですね耐荷重4 0キロまで耐えられるテレビボードの天板 テレビのサイズはですね、約50インチサイズのテレビを載せることができます。天板の厚みは 2.5 センチ。ここの部分はですね、しっかりとですね、厚みがありますので、しなったりはしないと思います。他にもですね、貼るだけでネジ穴を隠すことができるネジ穴シールも付いております。はい。で、今回はですね、監督ホワイトカラーを選択しました。他にも木目調やモノトーンなど、もう様々な色のバリエーションが豊富に揃っておりますので、自分の部屋のイメージだったり、空間ですね。 こういった部屋にしたいというですね。まあ、それに近いですね。バリエーションたくさんありますので、選択肢の幅がいいですね。 牢屋さんのテレビボードお値段なんですけどもなんとですねちょっと監督値段見てびっくりしたんですけども本体価格が9990円なんと1万円を切ってしまいますこれはありがたいいや正直これぐらいだったら23万は確実にするかなと思ったんですけどもなんとき吉さん1枚で買うことができちゃいます監督の場合北海道に住んでいますので、まあ、送料がですねプラス2500円かかってしまうのですが、まあ、約1万円で買えるということでとてもお得なテレビボードかと思いますもうね大満足ですよ 大満足ですこのテレビボードレビューもですね現在400件ずついておりますじゃあですね監督購入する際はそこまで売り切れ製品がなかったのですが現在結構売り切れ続出してました牢屋さんの公式ホームページを貼っておきますのでもし興味のある方はですねチェックしていただければなと思っておりますはいというわけでですね牢屋さんの新式型テレビボードを紹介させていただきましたこの動画を最後まで見ていただきましてありがとうございましたまだチャンネル登録をしてない方はぜひこの機会にお願いいたしますこの監督ラボでは自分の 心に響またえおすすめしたい家具やあと家電製ガジェットもですね動画として出しておりますので興味がある方はですね是非登録をして他の動画も見ていただけますと幸いですあとこの動画面白いなと思ったらえいいねを押していただけますと大変嬉しいですはい監督ラモの監督でしたまた次の動画で会いましょう収納性とおされが置き場所が自由時代ですアンティークソファー アンティークロフトベッド。